いつもいきなりだなあらいきなりの方が本気の力が試せるのではなくってうーんまあほら年頃の女の子同士が顔を合わせるたびに殴り合いばっかりなのもどうかなってなんかいろいろと考えたりもしちゃうんだよね強くもっと強くって。 私の生き方それでいいのかなとか女の幸せとはとかさ、はあさくらさんあなたのストリートファイトにかける情熱はその程度でしたのあの方を前にしても同じことをおっしゃるのかしらね。 ですわよそう、リュウさんですわ近頃、世界中の格闘家の方々と連携を取り合うことがあったんですけど相変わらずで、今頃はまたどこかで修行されていますわリュウさんだったら話は別会いたいし、戦いたいよそっか、リュウさんは修行か。 修行会いに行きたいなぁ。なんて言ってみたけどお金持ちのカリーさんだったらともかくアルバイトのみの私がホイホイとあっちこっち行くわけにはね<笑> すみません店員さんぬいぐるみキャッチャーのところで暴れてる人がいるんですけどおっとお仕事お仕事はーい今行きますお疲れ様でした さん相手の仕事は殴り合うより気を使うなでも私の毎日ってこんな風に過ぎちゃっていいのかなストリートファイト楽しい強くなりたいだけだったのがだんだんそれだけじゃなくなって先生になりたいと思って勉強してバイトしながら赴任先を探して働いて 多分そのうちに結婚したりして最後にはおばあちゃんなのかなあーとごめんなすでリュウさんどうしてこんなところにんああ神月のお嬢さんに緊急事態だと呼び出されてな大事な友達が悩んでいるということらしいんだが え い, いえそれほどのことではなるほどな。だったら悩み事。話を聞くよりはこっちじゃないか 強くなったな。技がよく練られている。悩みが成長につながったかな。はい。それだけの時が経ったんです。子供だって大人になります。あの、リさんは考えませんかどれだけ強くなっても、いずれは年を取って死んでしまう。 人ただ強さを求めて生きて死んでそれでいいのかって弟子を取って次の世代に伝えるということかだとしても俺はまだ未熟で弟子はいえそれもありますけど子供を作って命を繋いでいくことをです 確かに考えたこともなかったがそれも強さの一つの形かはいなんとなくですけどそうやって未来につながる強さがある気もして求めていたものが分かったというか欲しいのはこれだったのかというか命の強さかなそうだな君は 君のやり方で強さを求めていけばいいはい求めますって今すぐに赤ちゃん欲しいとかそうじゃないですよ求めるのは強さの道であってあのああたし何言っちゃってんだろう